お邪魔しますどうぞーおーめっちゃいいなき今日はですね友達がマッサージのお店をオープンしたということでやってきました<笑>その名もモミヤおかん<笑>どんなおかんなんでしょうか<笑>こんなおカンう転倒してみよう転倒してみよう転、ん、倒 では、点灯。いきまーす。すいいいいいい。い。いや、かわいいややかかかん。<笑>いい感じやん。感じめちゃちちちちゃゃくしそそうな。ょ、うん、っっっとと壁に方がが素敵もれこここここありがとうかこちらこそこちらこそがってるよかった、うんる。暗くして揉むってことはない す、ま、ご、あまあ、いコツコツしてるよね、屋なのか。だから、あのーまあ、別にこれ消して、うん、そっちの上がりだけでもええうんけど、うん、眠りたいというわけであるとか、どんなお店にしたいですかやっ お店にしたいなってでもう言ったらねいろんなインテリア考えたんけどもこのお部屋に入った時にもともと言うたら和風が好きやし、うん、で老若男女って考えた時になおな中に、ね、もくつろいでいだけるような感じになるんじゃないかなと思ったら、うん、うこういう感じのほうが落ち着くのなんかこうちょっとネイルサロンとかみたいにキラキラ感とか な,、うん、なんかシャンデリアとかリボンとかそんなんじゃなくて。 ちょっともうほんまにちょっともうみんなが落ち着く感じにしたかったから確かに落ち着く、うん、素てやんなモダンな空間にしてどなたにも空いてもらえるような店になりたいなと思ってでまああの 今この仕事始めてからの「おかん」っていうあだ名を「あ野望にしようっても元から決めてたから、うん、あ, あそうなんやなんでこの仕事で独立するんやったらもうこの仕事でついたあだ名を「野望にしようって決めてたから、ねうん、おかん」ってあだ名<笑><笑><笑>、えー、そのまま「野望にしたらいいわと思って素敵よ「もう飲みやおかん」っていう「野望にして<笑> ししましたなんか、うん、あの一瞬さのれん見たらさ、うん、食べ物屋さんみたい な, 感じたいなうどん屋みたいな感じねそうやね、うん和食の店みたいに思うねんけどおでんみたいな感じ<笑>間違って入ってけへんやん<笑><笑>もうちょっとしたらね。いいとりあえず今はまだあの大々的にオープンしてないからやってないけどそのメニュー表な、うん、こういう脚立みたいなあたりやん あ, あれを前にドンと出しといてマッサージの面にしてたりとか。 でうん、60分千0 0 0円とかで買いといたら、うん、まあ多分安心して入ってきはるん な, か な, うな確かに、うんと思ってね、確かに、うん、なんかあのの連んのおかげでうち、ん、代側にの連、ね、かけてただけなんだけどもの、うん、すごい近所で噂になっててへえー 作業ととかしとったらめっちゃ自転車の奥様とかがさ「うん、<笑>すいませんここってなんか整骨院できるんですか?」そんなふうに噂になってるんですけど、えー、って言て「ああまだ整骨院とかじゃないんですよ」って言って「ま、だあのエステとよ似たような痛くないマッサージ の, あのやつです」って言って「なああ言うときますみんな」 <笑>結構だって人通り多いよなまあまあねなあの何でか言ってこっちから一本向こうがあの徳安商店街な、うんで、うん、そ, そ, そこ抜けてきたね抜けそうだからそうやねこっちは一通やねんけどここは一応向かい合わせで行けるから、うん、割とみんなもう大きな道路に出るためにここがんがん通りはんねんこれ両方行けんのえ一通じゃないの一通じゃな い, ゃない両方行けんねんあそうこっちは一通やね徳安商店街は、うんうんうん、だからここを使ってみんな商店街に行くなり、うん そっちの大きな道路にいるなりっていう感じで駅まで何分駅までこっから歩いた五5分ぐらいじゃん歩いて5分うんうんそんなもんやと思うそこどうするのあここち枝ちゃんにあの、どれあ、ここやろうん、うん、あのねカーテンレールがついてないね、うん、うん、でどうせなこんだけの窓のカーテンあつらえたら何万もするやん、うん、だからもうカーテンレールつけるのもっと欲しいしちえ知恵にこの間来てもろて、うん、全部窓測ってもらって目隠し増えるもん 和紙みたいな感じの目隠しフィルム、うん、でそしたらおじさんは入ってくんねんけど、うん、まあみ見えないっていう結論とかせやん多分大丈夫と思う、えー、うんでそれを貼ってまあもともとモヤモヤしたガラスやねんけどそれを貼ることによって目隠し効果もあるし、うん、まあちょっとおおしさらにおしゃれな感じになるかなと思う、うんうん、で今見積もりしてもらってるところ、うん<笑>うん、おやった やらかいね、このベッド。どう、どう寝の。すごく、えあうそこ顔。うん、ここ顔。ここ目がけ て, いて。これなの。これはね、私みたいなちび。ーもう私みたいな、あの女性。がらな女性の時だったらね、もうここに、このまま、えー、あっても、おともさんも一回ここに顔つけてみて。うん、別に普通に、あの男性でもいけるとは思うけど。うん。 体験の方やったら い, いけると思う。うんん。大きい人にも、うん、ちっちゃい人にも対応して。そうそう。だからすごくまあ百まあええと身のマッサージの相手来たら、うん。こ, うこれをもうちょっとあのこうやってこう出すことができるのねういうう。いやすごい。なんかちょっと身長高い人でもいけるしうー。うん。考えられてる。背のみたいな人やったらもう全然このここでも全然。自分太もも差しどくなければ全然これでいい。 んで<笑>、うん<笑>、うんうこれねでベッドもね実はあの普通に。 調整的にベッド多いねんけどその高さが調整できるねんか だ,、ね、だからでかい男の人がいてさもみ手が大きかったらちょっと高くしてなるほど、ね、私みたいな好きやったら今みたいな低いあの高さにしてうん、うん、あこれね例えばここに寝た時にお顔がこぼしてたのかこういうふうに、ん、こうしたい人もおるけどな、うんまあ、もう好きにやってもらったらいいかなと思ってます。えそれは 別に揉む人はどっちでも。でも私らはもう別に、あのお客さんがどんな格好しててもいいのよ。横に寝てても、し う, ん体でもうん、し。今までだったらね、えっと5センチ高いところでるって、四五十円。だからこんな、こんなな、高いやつで、もう、私絶対にな、こんな結構。大きなことはあ。分厚い人の。こんならな、もうずっとつま先立ちやん。えー 自分に負担かかるもんな。えー、すごい大事な高さ。あ、これいるな。それはね。<笑><かに><笑>その食べちゃう。<笑>なんで、どうかって言ったら、<笑>こういう肩周りをほぐすときに。この状態で。そう、なるほどね。へ、うん、えーうん。とか、あの、足のマッサージとかしてほしいっていう人のときは、お、うん、ちんちんきて。こうやって、足の。はいはいはい。<笑>いやあ、つんたら使って。<笑><笑> でこうやってまあ例えばさっき今言ってたけどあのこれ肩回りすんねやったしはけどっ、うん、うやってやってもう肩こっちこっちやねんうんカッチカチやねん金払う わ, 払わん<笑>金払わないう金払わないお金制度は決まってるお金制度はねもうあの30分2000円で決めてるから例えば えー、60六4000円やねけんけどそれは何かどこをもんでほしいとかいうふうにうん全、うんうん、身やったら全身満々連絡するし上半身だけ30分やってほしいんやったら上半身だけ30分やるしうん、うん、だから、まあ、45分やったら3000円、まあ、15分1000円かだから。 休みいつ日日休みはね、水曜日が今までずっと休みできてね必ずな、うん。で、土日のどっちかっていうふうに決めてきてんやっか、うん、だからまあ週2回、うん、水曜日は必ずで、土日と、まあ今週土曜日休んだら、来週は日曜日休みみたいな感じで、やで駐車場ああんん、のもいいな。うんうん、まあ、ね、駐車場は絶対必須やと思ってたから、うん、で、営業時間も、ね、今まで私、ゆっくり2時からしてたけど。うん あの12時から開けてで9時夜ここはもう契約って民家が多いから、うん、もう夜の9時までやねんなもともと私夜の9時までの仕事やったし、うん、で夜の9時まで見させてもらって、うん、でまあ、12時から来ることによってなせっかくのごみほぐしのゆったりの空間やから、うん、ちょっとしっかりお客さんとお客さんの間をとってせか、うん、さんとゆったりごめんごめんって言って多分遅れてきたら入ってきはんねん、うん、ってって。 あ大丈夫大丈夫あの次の人まで余裕の時間あるからって言ってあげれるように、うん、なるほどねだから自分がこう時間を長くここへおることによってそれができる、うんうん、こののお店を予約ししたたたかったら、うん、現段階ではどうしたらいいのアカウントをねおかんのアカウント作ったんですよあの、うん、LINE の方で、うん、公式アカウントね、うん、そこにあの入ってもらったらそこからの空き状況を予約確認できるように、うん、何時からが空いてるとか。うんうん、で、まあ、そのままそこた アップしてもららったら予約にに飛べるように、うん、そういうシステムにしていこうと思ってて、ね、今のところだからどないするかって言ったらもうもう直接 LINE で<笑>ごめんけどな大体何曜日の何時ぐらいがいいっていうのを言っても ら, ったらうか、ん、らやるようにちょっとまだ今その段取りが整ってないののネット予約システムの段取りがまだなので<笑>、うん、ちょっとちょっとあの LINE か電話かで言うてもらったらいいって感じ。 うん。<笑>め<だ>ね、<笑>やばいやろ。寝心地最高やろ。うん、これ め, めっちゃいい、うん。ちょっと柔らかベッドで、今までもカチッとしたベッド使とか、うん。痛くない。うんうん、買う。<笑>これは。おかしいよね。<笑><笑><笑>まあ、私が今までちょっとあっちで七年間やってみて。 ここれをこうしたいこれこっちの方がいいのにって思ったことを全部この店で実現させようと思って素敵もうこうした方がいいのにっていうことやっぱりたっぷりあったよね今までも、はい、それをあの全部こっちでやたいことを全部詰め込んでいこうと思ってすごい夢が実現した<笑> な, なぜかゆいとこに手が届くお店にしたいうん、うん、うん、素敵 い, 痛いとこにも手をな感じ めっちゃ気持ちいいです。<笑><笑>